ははいこんにちは久留米市のデコ市中央公園という情報だけで来てみましたけど中央公園の中の鳥類保護センターという施設の中で保護されていますあいにく今日はお正月休みの いうことで中には入れませ ん, が入れませんのでここで撮影ということで終了させていただきます。